今回は腹筋が上手に使える人前提の腹筋動画になります。上手にお腹が使えない人は前回のこの動画を参考にやってみてください。この動画をやった人は今回の動画が確実に効果的に行えます。腹筋を上手に使うことができれば、反り腰も治るし、猫背も治って、便秘改善や内臓下垂や下腹ポッコリ、こういったことも改善できます。一緒にやってお腹周り引き締めましょう。まずは前回同様、一回腰と骨盤リセットしましょう。膝を抱えた状態でキープです。スタート。 おへそを自分のね顔の方に向けるようなイメージでだいぶ慣れてくるとね上半身を起こして腹筋を使う意識を体に身につけてください骨盤を起こして体を起こすこれが腹筋の、ね、基本の体勢ですからね OK まずは寝た状態で骨盤だけを。 起こしていきます。お尻を締めながら上げるイメージです。ただ、お尻を上げるんじゃなくて。腰を丸めながら骨盤を起こす感じで。これが腹筋中の腰から下の動きです。立ってお腹を引っ込める時はこの骨盤を。 起こした状態が基本の姿勢です OK ーー今度は体を起こしたままで骨盤を起こしてみましょうスタート上部のおは少しだけ締めるここから下腹部だけを起こしていま実際に腹筋するときは これでー<音声>オッケー次は体をを横に倒ししたまままで下腹を動かしていきます<音声>あこれでね楽に腹斜筋を使うことができてます できれば一回、電気入って。この斜めって、結構脇腹の方を聞いてきますよね。<笑>オッケー、反対も同じです、す行きましょう。スタート。結構ね、下腹が疲れてくると、骨盤を起こす力がね。 上手にできなくなってきますからこのんかねちゃんと使えて疲れてる証拠ですオッケーなんか下腹だけちゃんと使ってるって感じがありますよね次は足を曲げた状態で同じように骨盤を 起こししてみましょうちょっときつくなりますスタートこれはね足をね上げてる感じじゃなくて骨盤を起こす腰を床に押し付けるだけで、ね、足が少し動いてますこれあんまり動かないよってまう場合は、まあ、下腹がね 弱ってるショですからしっかり使えてます。いいところです。オッケー。次のお尻を上げたままで足肩幅。お尻を上げたまま腰を周りのみてください。あとお尻を締めるイメージです。さっきよりもね大きく。 おへその向きが動いていると思いますこれ腹筋の基本です OK それでは実践に入りましょうだいぶ使い方はかったと思いますまずは膝を曲げた状態で手を上に伸ばしますこの手を上に伸ばすイメージ腰を床に押し付けます頑張っていきましょう マグピースでいいですからね<ス>オッケー。次は膝をついたままで体は上骨盤を 腰ながら、初めに当たのです、ね。上半身は上、下半身は下<笑>。今度は手を前に伸ばして、しっかり起きたままでお尻を上げてできるだけ上半身を起こしてください。 効きますね。オッケー。死ねたままでね、足を起こす。腰を床に押し付ける感じで。 今度は手を前に伸ばして、手を振りながら、お尻も動かす。手を遠くに伸ばすイメージ。オッケー、今度は横にひねっていきましょう。 できるだけね早く小刻みに動いてください骨盤を起こしたものですよオッケー。腹筋の上部より下腹 部, 部をしっかり使ったよって感じがあると思いますやってみた人はグッドボタンやコメントで感想を教えてください毎日続ける人は日付と日数記録してください